アッ足を細くしたいのに前の腿を伸ばしてませんか足を細くするためには腿の裏を伸ばすことが一番大事なんですなぜかというと腿の裏が硬いと膝が少し曲がった状態になりますこの状態で日常生活を送ると太ももの前に力がずっと入ってますのでムキッとしてしまうですがそのムキッとしてしまうことによって前の腿を伸ばそうとする人が多いです原因は腿の裏なんです足痩せしたい人は今回の動画で腿 も, も裏しっかり伸ばしましょうまずは軽く前屈をしてみてくださいどのくらい くくかチェックしてくださいはいそれでは足を大きく開いて手は膝の上です体を左右に動かしながらもも裏を伸ばしていきますまずは体を左右に動かしながら片側膝を伸ばします少しずつ伸ばさないとストレッチっていうのは痛みを感じると 力がかかってロックされちゃうんで痛いと思うとねもう筋肉伸ばしたらダメだよって脳に信号がいっちゃいますからゆっくりね伸ばしていくことが大事です少し下にね押し付ける感じにすると内転筋も伸びます今度はお尻を左右に振らないように同じお尻の位置で できるだけ膝を伸ばします片方だけ膝を伸ばしますもし腕が疲れたらねたまに起き上がってもいいですこういう感じで腕振ってもいいです疲れてなければずっと膝の上きついスクワットとかなしでね これで足が出てできますので頑張りましょう今度は今の動きに加えてつま先を上げましょう伸ばしている膝の方のつま先を上げます もし痛いと感じたらちょっとさすってマッサージしてくださいストレッチ中に痛い部分をマッサージすると痛みがほぐれるのでしっかりまだね伸びますんでよくどっかにぶつけたりとかしてね痛いなと思ったらさすって経験ないですか痛い痛いってさするだけで痛みが和らぐんで硬い筋肉をねさすって伸ばしてください じゃあ今度はちょっと早くね動いてみましょうつま先も上げながら、うん、その分ねぐるっと伸ばしてくださいあんまり速すぎるとね息が上がっちゃうんでマイペースでいいです さっきよりも少し伸ばすイメージ 3, 2, 3.、OK、ちょっと足をブルブルね。次は振りましょう 足振るだけで、ね、筋肉って1回緩んでくれるんでマッサージしてるような効果がね足振るだけであります。 おしまいえて。前かがみで。いいですね。吐いてますよ。みたいな動きですよね、これね。かがんだ時にね、ももの裏が引っ張られる感じがあれば、ちょうどいい膝の曲がり具合です、ね。 あんまり感じがなければね、もうちょっと膝を伸ばしてください。オッケー。今度は前かがみでお尻を振る。もしね背中腰疲れたらね、体一回上げてください。ちょっと休んだらまた前鏡で。 に膝を伸ばすもうだいぶね伸びてきてますからね最後のデンクト楽しみにしてください。 膝曲げてブラブラブラブラブラ ー, ーブラブラブラーと膝を伸ばしましょうだんだん慣れてきたらね、どんどん前に絡んでみて両膝曲げ伸ばししたり交互に膝を伸ばしたりたまに手をついてね、やってもいいです 今度は、ね、膝を曲げたら伸ばしま す, 軽くキッするよねどんどん伸ばしすぎるとね逆に次の日ね筋肉痛になっちゃうんでたまにこういう筋肉をねリセットするメニューをね含めてやると効果的です。 はい、この足を大きく開きましょうもう一度膝つきますここっからね前がかがんだら前かがみ両膝伸ばして少しずつ足の幅を狭くしていきます 右足の幅を狭くして。 で、ちょっと膝を手でね後ろに押し伸ばして伸ばして緩めてこんな感じ。 それでは最後前屈もう一度してみましょう皆さんどれぐらい伸びてますか始めよりもよく伸びたよって方はグッドボタンとコメントで教えてください毎日やることで足が必ず細くなります